全然、ね、<笑><笑><笑><笑>お疲れ お, 疲れおいるとうわ久々やばっ やっ来てんニクロよよろしくー、はいよい、いということで立川に来てます。<笑><笑><笑> えー、とエアテクジャムズってこの立川のなんとか公園でプ、えー、リスタイラーたち集めて一緒に蹴ろうぜみたいなのをエアテクで、えー、企画しててそれを、まあ、俺は今日ねあの前の動画で言ったように蹴れないんですけどまあ遊びに来たって感じですね。と、はい、いうことで何かが起こる模様です。<笑> 毎回微妙なクオリティになっていくる<笑>。<笑>どんどん雑になっていく。<笑><笑>いいのあれ。<笑><笑>遊びじゃないんだよ、こっちは<笑>。<笑><笑><っち><笑><笑>うわ<ー>い<笑>。<笑> ね<笑>え<笑>たうわあああああああああいでしょはい、という感じにまあ、俺の後ろみたいに自由にやってるのがジャムです特にエアテクジャムなんてエアテクは適当なやつしかないんで基本あのとりあえず集まってボールケローゼンみたいな感じでやってますで、前まではね、日本各地でやってたんですけどえー、今だと まあ、たまに駒沢公園、俺がよく動画撮ってるよ、これ、やってたり、あとは大阪城公園、みんな大阪の人も見てると思うんだけど、大阪城公園で毎月、えー、1回やってますね、まあ、それ以外は結構なくなってきちゃってるんだけど、あのこうやってみんなで集まって蹴るタイミングをね、えー、どんどんなくしちゃっていくのはどうなんだろうっていうので、あの俺たちがこう練習、エアテクでね、練習したり飲みながら。 そういう話をしてて今回こういうのをやろうっていう風な流れになりまして、まあ、大阪に近いんだったら大阪のジャムに行くもいいし東京、関東にいるんだったらこっち来るもいいしなんでぜひフリースタイラーが近くにいるんだったら一緒に練習してみてください。 めっちゃええし懐かしい<笑><笑>これ我々がね<笑>、えー、昔出した T シャツですねいま<笑>だに持ってる人がいました<笑>俺もうないよそれやろ<笑><笑><笑><笑> 待て、えーえー、る, る, るよ<笑><最後><笑> I'm <laughs> sorry. えジェームズ・ニコラス・タカアってい<笑><笑>でもジェームズさあ1万円なかなか返してくれないの<笑> い, <笑>いや最近もう死にかけてる結構適当にやったんですけどね今回3日前ぐらいに告知したんですけど突然でもみんな結構来てるな三した30人ないか25人ぐらいかなありがとうございました いいね集まるねみんなえや<音楽><音楽>サイファーができてるで<音楽>わっじゃあ切ります カップ1個やから2と3で刺して。 あ、有権持ってたでおけ。 踊るからおおうううごい<ー>やめーた<笑>ーああてめみんな見して黒猫とち頭のろうそくです<笑>初滑り。 え<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> マ, マックスクラッチだ。<笑> うわーあーあ、味はね、良かったんですけどね、<笑> 500ミリリットルがお腹に、うん、あの1分以内に入るというものはね、うん、なかなか。エンジン組んで、ほら、きょうはあのーまあ、10対0で負けちゃったんだけど、でもみんなよく頑張ったと思う、この最イムは。 そうみんなの青春が詰まった一日だったと思う拍手それで頑張ったみんなに来ておーグリシュンでーすはいということで、えー、今日はエアーテクニシャンのジャムに来ていただいてありがとうございましたじゃあ一本締めでいきたいと思いまーすはいじゃあ勝山って言ったら「よー」でいきますいきますうまい行きますよいきますはい勝山「よー」よー よっしゃー、えー、<笑>あねだって3日前の、ね、告知でこんな来てくれるとは思わなかったんで本当にありがとうございますえー、チャンネル登録高評価よろしくお願いします<笑>これエンンディングなんだ<笑><笑>あこのあ飲みに行く映像もつけるんで見たい人は見てください フフフフフ。